はいどうも太郎ですはいということでどうも太郎です<笑>ということでね皆さん今日は1月16月日でございます何の日か分かりますかまあ、僕も分かるわけではないんですけど昨日ちょっと考えてて去年の今までって何してたかなあれ国家試験の勉強してたのあれ来月こう1ヶ月後に国家試験がある それに加えて受験生の皆さん、受験生の皆さんと国家試験を受ける皆さん、まあ、その他ね、進学するためにいろいろな試験がある方とか、あると思うんですけど、その方に向けての応援メッセージを送りたいなと思って、動画を撮り始めました、やっぱり受験生とか、国家試験を受ける、なんか資格に挑もうとしてるからって、やっぱ挑戦者なわけですごいんです、めちゃくちゃ緊張するし。 全員が全員、全員が全員受かるっていうは状況じゃないけど、挑戦する気持ち、本当に素晴らしい。ただね、ちょっと逃げないで、目標、高い目標を持って頑張ってほしいです、まあ、国家試験だったら受かる落ちる、大 学, 大学進学、高校進学とかだったら、行きたい大学に行く、行けないちょっと弱めのところに行くっていう2つの選択肢があったりするんだけど、まあ、そ, のそこで妥協せずに上に行ってほしい。 もう受かるか落ちるかの人はもう点数を目標点を上げて自分の意識を高く持って頑張ってほしいですはいまあね、まあ、正直このここからの1ヶ月まあこれこセンター試験とかいつあるか分からんけど国家試験を受ける人に向けてベースは話すけど、まあ、受験生にも通じるものはあると思うので聞いてください、まあ、ここからのね1ヶ月、まあ、2月に国家試験があるんだけどここからの1ヶ月間が 個人的にめちゃくちゃ大事でどれだけ自分を追い込めるかっていうのがねその精神力がねあとは大事だと思うんですよ個人的にね自分の国家資格はそんなに頭が頭が良くなくても取れるみたいなところはあるんですけど<笑>まあまあまあ、まあ、合格率がね7割ちょいとか7割5分とかなんでまあまあまあ多少頑張れば受かるでしょみたいなスタンスなんですけどとりあえずこの。 最後の1ヶ月間で自分がやっってたこととをちょっと話します最後の1ヶ月間は、もう本当に、もう永遠に毎日復習してたわけですよ、国家試験の過去問過去問を絶対毎日1周はする、1週2週はすることは確実で、それプラス、最後の1ヶ月までやってない教科とかもあったんですよ、一つも手をつけてない、もう見るのもやだーみたいなね。 医療工学とかその工学系の教科は全く手をつけちゃって最後の1ヶ月で一気にやりました、まあ、なんとかそこも線取れるようになったんで、まあ、1ヶ月くらいで範囲 の, その工学工学系ってちょっと範囲が狭くて範囲が狭いところはもう最後の1ヶ月に回しちゃってやりましたで大学の時からお酒が好きで結構飲み行ってたんですけど もうそのねラスト1ヶ月1ヶ月2ヶ月はもう一切飲みに行ってないですマジで1回も行ってないただ先ただ国家試験の4日前に飲みに行ってた<笑>よく考えたらあと息抜きもね自分で作るタイミングとかも大事だしカラオケ行ったりするのも大事だけどそのメリハリもすごい大事です勉強することとリラックスすること勉強しすぎると気が散っちゃったりもするから そういういリラックスすることで勉強の集中力を上げるっていう方法もあるんだけど、まあ、どれだけ追い込めるかの方向に力を置いた方がいいかなって僕は思いますあとはやっぱ時間の使い方をちゃんと考えることあの自分がゲームしてる時間とかそのお風呂で YouTube 見てたりする時間とかに友達は何してるんだろうとかちょっと考えたりするわけですそうした時にあれ あの子ゲームしてないんで勉強してるのかなチョン見てるのかなとかあの子お風呂の壁に元素記号とかって暗記してるのかなとか勉強に対するいい方に向くように考え方を進めるんですよあの周りの人にも負けたくないっていう気持ちもあるだろうし自分も絶対受かりたいっていう気持ちもあるからそう小さいところから意識していかないともう残り1ヶ月はヤバいと思うからここからはもう本当に気合いで頑張りましょう でもね、その過ぎちゃった日々っても戻ってこないからいくら頑張ってもねいくら俺がもう全財産をいて昨日返してくださいって言ってもそれは戻ってこないから、うん、どんなに悲しいことがあっても楽しいことがあってもそれは人間みんなに平等だから時間で後悔してほしくないのでやれる時に本当にやった方がいいので本当に受かりたいって思う人はこの時間もね と勉強にあくまでこれは勉強しろっていう教養でもないしこの動画を見てちょっと気合が入ったっていう人はこの動画がお見終わった後に勉強してくれてもいいのではい<笑>こんなさなんか偉そうに言ってるけど全然検査技師なんかった誰でも取るわけ や, やっぱり受験生つらいよななんかもう親から も, 言われるしなからも「勉強しなくていいの?」って言われたりすごいイララするよな で友達の方が勉強してない友達が勉強してない友達が自分より点数いいとかあるしもうすごいなしかも逆にそれは点数高い人は高い人だと下がっちゃったりしたらなこ ん, んなん下がったの何してたのって言われたりちっちゃいことでないちいちガミガミ言われるから自分自身のストレスも高くなるよなだからもうそういうの気にせず頑張ろう周りの意見とか気にしなくていい自分が受かるか落ちるかの勝負やき 自分で受かるための勉強をしよう。一番最短ルートで進める勉強をしよう。まあ俺も中高とスポーツ推薦で高校に入って大学に入ったんだけど、だからまともな受験をしたことがなくて、勉強でね。勉強めちゃくちゃ苦手だったんだけど、俺でもその国家試験っていう勉強での資格を取るものだけど、それは受かったから、まあいや、まあやる気っていうところですね。はい。やればなんとかなる。自分の気持ち次第、本当に。 頑張っていこうみんなみんなの、えー、嬉しそうな結果笑った顔を見れるのを楽しみにしております、はい、それでは皆さん頑張ってください太郎でしたバイバイ